のびのびコロコロ軽量粘土クリアファイルを使って粘土を細長く伸ばしたり丸い粒をたくさん作ったりしましょうクリアファイルのびのびの技は金太郎飴の作り方から思いつきましたオレンジ色の粘土でスパゲティを作ってみましょう。 小さい棒状に伸ばした粘土を2、3本、間を空けておきます。その上からクリアファイルを乗せて、軽く押さえながら前後に動かすと、粘土が細長く伸びていきます。まだ太いですね。半分に切って、さらに伸ばします。透明で平らなクリアファイルを使うと、伸び具合がよく見え、同じくらいの太さで、 細く長く長伸ばすすことができますたくさん作って器に入れグリーンピースを飾ればスパゲティの出来上がりですクリアファイルコロコロの技は薬、薬丸いいの作り方から思いつきました赤い粘土を使ってラズベリーのつぶつぶを作ってみましょう粘土を軽く伸ばしたら 同じ長さにハサミで切っていきます切ったものを間を空けて並べその上にクリアファイルを載せます手のひらで軽く押さえ転がすと一気に小さい粒々の出来上がりです粒がくっついてしまったものや大きすぎるものは指先で丸め直します乾かないうちに 中心になる粘土にくっつけていけば、ラズベリーの出来上がり。生クリームやミントの葉と一緒にカップケーキに飾り付けてみました。クリアファイルを使ったのびのびの技、コロコロの技、いかがでしたかクリアファイルは粘土を挟んで薄く伸ばすのにも使えます。できた作品を載せておくこともできます。 粘土細工の道具の一つとして用意しておくといいでしょういろいろな技を使って自分の作りたいものを作ってみましょう